シューガーを潰しますどれくらいの量潰すんですか、まあ、大きいのがなくなるぐらい潰そうかなと思ってます、うん、はいまず水を2つ準備しましてそれぞれの質量を測っていきますでそれをメモします で、もう一個マ測りまーす、うん、まず先ほど潰したシュガーの方ですね測っていきますーコーヒーシュガーの方ですね2グラムから 2.5 グラムだとまあよろしいかと思われます料理 本当に戻さないんだよね<笑>シュガーの方を溶かしていきますね で, でんぷんの方も入れていきますねここからただ混ぜるだけの単純作業になります次にですね白い画用紙と黒い画用紙を準備しましてコーヒーシュガーの方を白の画用紙の上にでんぷんの方を黒の画用紙の上に 乗せてやると色の変化がわかりやすいですよ混ぜていきまーす澱粉はですねまっ、あ、すぐ混ざるんですよねで、澱粉をほら真っ白です白いね<笑>あごめん、なんでもない<笑>で、食いしががちょっとわかりにくいんですけど茶色っぽくなりましたで質量を測っていきたいと思います実際してやるよ シュガーの方コーヒーのシュガーの十三 113.3399.89 はいで続きましての工程はですねこの混ぜた溶液をろ過していきたいと思います簡易的なでこの三角フラスコにもうろートをやるという この時に入れる時のポイントガラス棒を使って水を流し込むこれはろ過の様子が分かればいいんで半分ぐらいでまあ十分でしょうででんぷんの方もやっていきますでんぷんも半分ぐらい半分もまあいらないぐらいですけど一応 ぐらいやりますでまあ、これ分かりにくいと思うんですけどね、うん、この一応分かりますかね茶色ちょっと茶色くなってますでこっちはもう大事だよ見た透明最初は最初はこっちだって白濁色白濁色 まあ、色だなだったんですけど<笑>まあろ過したら透 明, 透明になりましたで、うん、まあここで考えられるのはこれは溶けてコーヒーシュガーの色がついているんだなって考えられてでんぷんの方は溶けてなかったんではないかっていう仮説が立てられますねでそれを証明していきます笑ったな<笑> 証 明, <笑>証明してどういうことやろうなではい、はい<笑>ではいうん、まずこのろ過した液体の方をスライドガラスにスライドガラスに1滴まあ何滴かこうね伸ばしながらねやっていきますででんぷんのほう も, 方もろ過したほうを。 やっていきます。でこの時もですねこうね下にやっとけばいいんですけどね分かりにくいですねこれはね分からなかったです<笑>教科書によるとですねこれを放置して乾燥させろってなってるんですよその放置してたらです ね, ねもう時間がかかって仕方ないんでさすがにさすがにそこで出てくるのが<笑>ダダンコサミをちょっと代用しますこの時にですね、持ち方。 親指をですね、ここに入れるんです。わかります？<笑>ここだったらちょっとね、こう押してしまう可能性があるんで、これを下に入れて落ちないようにします。で、点火。うん。これで失礼した知識だな。<笑>でももうえらいえらいただただ炙っていきます。何時？で、シュガー炙ると何わかる？シュガを炙るとです。よしよし。いい匂いがします。 見てくださいあのー、茶色くこれを見たら分かるように水が蒸発してあのー、砂糖の部分コーヒーのシュガーの部分が残されて茶色くなっています、はい、一部焦げて一部焦げていますがこれはあのー、炭素を含んでいるため炭化しました、はい、ここ大事ですチェック、はいはいはい、次でんぷんの方やっていきたいと思います 焦げないいいいほどにるととと火が強いらしいです、ね、落としますでも匂いする<笑><笑>で、いですすすすねね落ままってちょ熱のこれはもう水だけが蒸発して。 きれいさっぱりでんぷんは入ってなかったっていうことが証明されましたはい以上実験終わります